ご注意くださいご視聴ありがとうございま す, います旅する着物男子馬尾氏ですぜひこの旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします紀伊半島編 第7話お届けしたいと思います。現在地は奈良県奈良市の JR 奈良駅です。奈良といえば長い歴史と文化が息づいているお寺と神社がたくさんある町だということは、こと細かに説明する必要はないと思います。この紀伊半島編、大きなテーマとして初詣を教えていますから、今回はこの古都奈良で3つ候補を絞りました。その3つの寺院と神社に2023年より良いスタートを切るという意味合いを込めて初詣参拝をしたいと思います。ぜひ 最後まで楽しんでいただければ幸いですまあ辺り真っ暗なんでまずは今日一晩お世話になる宿に向かいましょうなのでまた夜が明けてから参拝を始めたいと思います考えてみたら j r 奈良駅降り立つのも今回が初めてなんですよねまあいかに僕の旅行経験が少ないかということなんですけど逆には言い訳がましいですけど要は伸びしろがあるって思いたいですね じゃあ早速改札を抜けてしまいたいと思います。 見つけました。今交差点にいるんですけどもあの紫色のロゴの建物あれが今回一晩お世話になるビジネスホテルさんホテテルウィステリア奈良さんです。早速チェックインしたいと思います。 このホテル選んだのには僕なりの理由はあって奈良駅から歩いて10分弱その上奈良公園も1 6キロだから近いんですそういう条件をクリアしてくれたのでこのホテル選びました現在地ここですほんの少し歩けば奈良公園春日大社東大寺へ行けちゃいます ここはホテルウィステリア奈良さんで今晩お世話になるお部屋ですこのカードキーをこうかざして中に入るようになってます割と広いびっくり今回もそんなに説明はしないんですけど広いな なんおっきな鏡ワオって感じこの辺りに必要な注意書きとかがまとめられてるみたいですねちょっと残念かなって思うのは僕が欲してやまない姿見の鏡がないというところでしょうかまあその辺りは何とでもなりますけどね ホテルウィステリア7さんを利用するにあたって気づいたことを言います。ちなみに一泊ずたまりで4500円で予約しています。予約サイトは楽天トラベル。楽天にポイントがあったので300円分使いまして実質4500円です。まあ、ポイント使ってなかったら4800円ということですね。で、チェックインを終わると、このタブレットを渡されます。これは何のためのタブレットかというと、 ここにテレビがあるんですけども、うん、テレビの操作をするためなんだそうです。あと、チェックインの時に部屋着は必要かどうか聞かれたんです。欲しいですと答えたら、このように部屋着を渡されました。あと、フロントに無料で使えるアメニティグルズ用意はしてらっしゃいます。まあ、そうですね、このぐらいだったら便利はいいんじゃないかなと思います。これでね、撮影3日目ですが、ずっと明が早かったので、やっと落ち着いて眠れそうです。 テウィスティリア奈良さんの部屋着にすげえ和田らしいまあこういう冗談はほどほどにしておいて明日も早い時間から動き出してると思います明日がこの紀伊半島編と名付けた旅行シーズの撮影最終日です万家の体制を整えてまた元気に旅ができるようにしっかりと休息を取りたいと思います ということで、部屋着に着替えて前にお風呂にも入りました。ご飯も食べました。あとは明日に備えて体力を回復するためです。なので、もうこれ以上何も言うことはありません。とにかく、寝ます。今日一日頑張った皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。 半島編撮影日4日4目の朝を迎えました。ホテルウィステリア奈良さんで一晩過ごさせていただいて、まあ、じっくり休養も取ってこれから奈良公園の方に向かって歩き始めるところです早速出発したいと思います多分こっちの方でいいんだろうなと思って進んでいますけれども僕が歩いている右側大通りになってますちょうどこんな風に。 車の通行量がそこそこ多いんです奈良公園はこちらの方角で間違いないようですねやっぱりここが奈良なんだなってことをよくわかりますよとにかくお寺が多い歩き始めてすぐ2つお寺がありましたもん東に歩き始めて30分ぐらい経過しましたあれが多分幸福寺ですかね 幸福寺のの山門のような気がしますまず最初に時間がかかりそうな春日大社行ってみようかなと思いますあやっぱりそうですねやっぱり正解でした幸福寺の鹿参道でわっ独特な匂いがする名所奈良公園ということであっちゃいました鹿さんです寝起きだからくつろいでるような感じです せっかくなんで<音声>、奈良公園に気をつけないと、鹿さんの糞を含むから、あ、ちょうどいいくらいに、こっちを見てくれた。見てくれてる。OK、わかった。思いがけず、奈良公園の鹿さんと出会うこともできたので、これで僕の奈良市内での心残りがまた一つ消えた感じですね。あそこにもいるなぁ、鹿さん。 ちなみに、この辺り、松が多いです。奈良公園沿いを歩いてたら、地下道が見えました。ここから東大寺や春日大社行けるみたいなので、行ってみようと思います。読み方間違ってたあれですけど、この地下道の名前、東大寺地下歩道と読むみたいです。 東大寺と春日大社。こちらですね。地下道を出てきました。地下道を出ると公園があって、ここにも鹿さんいました。やっぱ奈良は鹿が多いな。神様の見つかりだからということかな。ただ、今回は鹿さんと仲良くすることが目的ではないので、先を急ぎたいと思います。 春日大社確かこちら側でしたね歩き始めてから早くも1時間が経過してしまいましたちょっとのんびりしすぎたここから先は当初の目的に立ち返ってまずは春日大社参拝初詣でやり遂げたいと思います この氷室神社、氷の神様をお祭りする神社だそうで、製氷業界の方から熱い信仰を集めているそうです。また神社の建物は平安時代の創建なので、建物の一部は京都御所に床を持っているんだそうです。後で行ってみたいと思います。割と鹿さんが多いんで、面食らってます。向こうの歩道にも鹿さんいるんです、普通に。 自由すぎるやろうっていうそんな感じもしますけどねこういう場所です僕はバナにしていないだけですからあんまり鹿さんたちを刺激しないようにします山道が見えてきましたこの先に春日大社あるみたいですね周りに誰もいないことを確認してマスクを外しました鹿さんが泣いてる まあまあまあ、まあ、真顔でびっくりしなくても、ね、いいことだと思うんですけどここから春日大社の本殿までは徒歩で10分なんだそうです早速春日大社での初詣で参拝始めたいと思います春日大社の本殿まで 900m だそうです <笑>めっちゃ地下さん多いわしかも油断してると地下さんのうんち踏みそう足元はしっかり見てなきゃいけないはい、はい、こんにちはこんにち は, こんにちは<笑>何人だお前<笑>は というようよな、ね、こともやりつつ進んでおります、うん、いや本当に穏やかな時間が流れていくな春日大社の本殿まで残り 500m なんだそうです看板を見ました今日は誰もいないな人の姿を見ていない僕にとっては都合がいいんですよ カメラを回して嫌な思いをする人に出くわさなくて済むから遠くに今までの参道とは違う雰囲気の場所が見えてきました、まあ、とにかく行ってみましょうかここから先本殿まではそんなに遠くないみたいですようやくこの朱ヌイの鳥居が見えてきました 新年2023年リスタートを切るためになるべく作法にのっとって参拝していきたいと思いますお手洗いに急死した場合ここしかないみたいです鳥居をくぐる前にここで済ませておきましょう。 でここから先マスクの着用が必要みたいです興味深いものを見つけました正面にあるのが手水署なんですがここに看板があるんですご参拝の方々へ手水署にて手と口を清められその後左手の原江戸神社にお参りをしてからご本殿へお進みくださいということなんでこの指示に従って本殿に向かいたいと思いますそしたら の手水所で手水で、と口を清めていきましょうまず左手を清めて右手を清めそしてこぼれちゃいましたけどこれで口をゆすいでゆすいだてをもう一度洗うこれで大丈夫だと思いますでは次に荒戸神社での参拝やっていきましょう 原戸神社って言ってましたけど、原江戸神社が正しい呼び名ですね。失礼しました。お祭神は瀬織津姫の神様ということで、いろいろとここに説明が書いてあります。改めて、お社を見ていただきましょう。本殿に行くためには、この原江戸神社での参拝が必須ですから、参拝をして本殿へ進みたいと思います。多分、二例に各種一例だと思うんで、参拝していきます。 ごめんなさい早速本殿に向かいましょう。 というわけで着きました。ここが、春日大社の本殿です。今から、境内に入って、誘うで、および参拝していきたいと思います。<笑>春日大社のご祭神は、竹三和の御子様、第二殿に、普通主の御子様、などなど、大物だって、四中、あるみたいですね。<笑>はい、入ります。撮影 OK、いただきましたん、ね、で。 このい銭箱もありますんで乾杯していきましょうでは耳っちいけど1円でそういうことを言うんじゃないよってね終わりました 参拝を終えててちょっと見上げてみたらこれ藤の木ですね時期外れだから今枝や幹だけになってますけどおそらく満開の時期5月とかそのぐらいになったら春日大社の本殿紫色に彩られて綺麗なんでしょうねでは参拝をさせていただいたことに感謝して<笑>さあ帰ります この朱塗りのね建物の色鮮やかなこと素晴らしい<笑>巫女さんたちの名前を聞くと奈良にいるわっていう感じになりますねこっちからでいいのか。 いないのでマスクを外した状態で参道を本殿からは逆方向に歩いてますここから東大寺そんなに遠くないので大仏も取らせていただいて最後に氷室神社へ参拝してそういう流れで奈良市内での初詣企画で進めていこうと思います最後までご視聴ありがとうございました